さてみなさん新型ゲーム機弁天堂覚名これを手に入れるために選ばれた者たちがどのような戦いを繰り広げるのかそれでは1戦目ギャルゲー勝負始め